障害者デザイナーあずさのリアルシリーズみなさんこんにちは重複障害者デザイナーのあずさです 今日は我が家の家族、ブルちゃんの紹介です。この子は生後半年ぐらいで遠方に住む妹に新幹線で我が家に連れてこられた子です。ブルという名前は妹が付けたもので外国語でオスの牛という意味だそうですが連れてこられた後動物病院でメスだと判明しました。そんなブルちゃんは このネコイチさんのバリバリボールタワーベージュカラーレギュラーサイズこちらが詳細になりますネコイチさんのホームページへの QR コードそれからネコイチさんの YouTube 動画をこちらで紹介させていただきますプルちゃんはこのタワーの下の部分がお気に入りのようですねしばらくはプルちゃんと私の 触れ合いタイムをお楽しみください。